放浪の騎士ベリビエールアーサー王の円卓に名を連ね主君の最後を見届けた者これが私に与えられた旅の果てか君たちがいるのは西暦1273年お城新月の夜にだけ生徒は門を開きこれより征伐を始めます 我らが戦うのは万民と大義のため円卓が下道に落ちたのならなおさらのことスイッチオンワガードラこの蛮行を止めなくては俺も諦めたくないんです<笑>恐れるに足りぬわお前さんの背負ってるものは重すぎる長く旅をしてきた これが私に与えられた旅の果て何を犠牲にしようと私は今度こそこれは騎士が求めた最後の食材すべてはその恩に報いるために劇場版「フェイトグランドオーダー 新生円卓領域キャメロット前編ワンダリングアガートラム。